はい、はい、おはようございますおはようございますだいぶ寒くなってきました寒、はいです寒いです ね, ですね<笑><笑>、えっと最近、豆盆栽、ミニ盆栽、うん 商品防災がずっと多くてた、はい、ま, まには少し大きいのもいいかなっていうことでこれを今日は準備しましたでこれは峠川の本当に天然のついてない木なんで、まあ、非常に貴重な木なんですけど先週工学が向こうでねあの浜の会長の工学があって、はい、日野さん急にしゃべるっていう話があったんでまあしゃべってこれ取りますこれ取りますなんて話をした時にハサミハサミ用意されたんですけど、うん、とりあえず取りあえず切り そ, そうだったんですけど、うん、あの来週動画になるんでっていうことで。 えー、と残ししておきました、はい、でこのキーはですねまず正面どうするのっていうのがあって足元がねどうしても面白いんですよねこっちの正面はうろになっててここら辺のジンも面白いですよね、はい、ジンシャリですねそれとこちらの方は、えー、粘点した感じが見られてて。 このようなやつもなん面白いですよね自然の ね, うねこう朽ちた感じがあってで、まあ、やっぱり足元シャリにしても水水にしてもやっぱり変化あると面白いそういう意味ではちょっとね上がこの変化に対してちょっと単調だっていうのがあるんで、うん、あとはも う, こうシャリでねなんとかこうねじりながら、まあ、芸を見せるっていうところでやっていくようになると思いますんでで本当にちょっと間延びしちゃっててね、えー、とこれ元気につけるために伸ばしたいってったんですけど冬要の枝も取ってここはですねここ 今日の見どころですけど。見どこ見どえっ、ー、と、この枝をですね、バチッと折りたいんですね、ここの枝を。差し枝に。差し 枝, 差し枝、ね。あ、ちょっと、見 い, いですかね、向こうの。はいはい。行って。はいはい、これよく出てくる。T シャツの。テシャツの、このオチなんですよね。うんうん、えー、そのオチを作りた い,、はい。これもこういうオチがね、みんな見えると思うんですけど。 ビチッとこう折る。湾曲しながら落ちるんじゃなくて、うん、根元からビチッと落ちるような、うん、そういうのを作りたいんでちょっと鉄棒を使ってですねバキッと折ると。してるから<笑>ということであ あ, ここああいうですねビシッと折るようなここ隙間開いてますよねこの隙間開いてるところですねそれをここを潰したいと。いはい、ということでううことバキッといこうと。はい、つまり、ええ この下にもう1本枝ありますけども、えーこれですね、これを切っちゃ う,、えー、切っちゃうまずこれは分子にしてはちょっと低すぎるんですねですからこれが1の枝で一番大事な枝になってきてでこれはねでどっちかが生かすんですけどこっちがちょっと太いんですけど、うん、この出がよ く, よくないんですよね上にね上向いちゃってるん で, で、ねえー、これをビチッとつけるにはかなり危険であんまりこの出位置もよくないんで本来はこれも落としてこれも落として。 でこれは厳しい作業をするんですけど万が一これ枯れた時っていうもう枝なくなっちゃうんでずっと、うん、これは ね, ね、えー、保険として一応取っておきますということも、まあ、今回無理しないでね、えー、取っておくっていうのも一つ。 趣味家としては大事かなって こ, この枝を曲げた後に、後にそうですね。元気だったらこっち切ってあそうです将来的にはこれを切るってことですねということですねはい。まあちょっと長いのはねこうつ詰めていきますけどまずね剪定しましょうかねえずっとこれスりっ端になるんで伸ばしていってやつですね、はい、でこういう木ってこう鉢にあげても結構弱ったりすることがあるんで今年はもう元気伸ばしっぱなししたということなんで、はい、先端詰めて太い枝切ってと。 もしかしたら切れば山木の挿し木ができるかもしれない。これ山山木なんですねまず。山木です、ね。山木です。あそっか言わなかったっけいやいや。山の木ですね。天然の天然の木で水木が多いんですけど、うん、これは本当に天然のついてないけど、うん。どこで判断するんですか。山か山じゃないか。あ、山か山じゃないかっていうのはもう幹鋸とか畑ではできないような芸があったりとか、これもね、うん、あ, あんまりボン硬いんですよ。コ ン, コンコンコンコンって。畑だとスカスカになっちゃうます、ね。スカスカになっちゃいます、ね。そうですね。 そう か, シ ャ, リでかるシャリであとはあとねよく言うのはちっちゃいねこれは枝でできた耳じゃないですか、はい、えっ、ー、とねポチポチポチって、ね、根のあれが出るんですよこういうところからですね根が出るポチポチポチみたいな根が出た跡みたいなのが結構ありますいえいえいえ畑の木は畑の 木, 畑の木はでそういうのがないんですねこういういののみんな枝 枝のやつですから、ぽちぽちぽちって根が出たような。なるほどうん、それが一つ見分け方と、あとこれもあんまり盆栽園でやっちゃまずいんですけど。硬 い, いね、カンカンカンカンって、うん、かんだがい音がしますよね。シャリの硬さがやっぱり、山鳥の、まあ一番ね、腐りづらいっていうね、何百年とか、まあ、わかんないですけどね、うん、何十年、うん、何百年いって。畑のシャリは腐っちゃうみたいな。腐っちゃうですね、太ったから、年輪が厚いからですよね、だ、うん、かふかふかになっちゃ う, いうことな。ということです。 とじゃあここからですね。やっていきたいと思います。はい、まあ、ここら辺で。あまりね。ジも長いのが良くないって言われるんで、これはちょっと一応挿しておきましょう。しあの水をね。作っあとは長い枝。ここは結構枝集中してるんでお下ろせ枝なんですけど、こういうのはまあ将来えっと。もしかしたら立て替える可能性もあるんで、うん、長い枝これですかね。これこれひょろひょろこれなんかもいらないですね。 そうですね、<笑>作れますよねこれね、こん な, こんな ね, ね、山木ですから、ね、山木のさ<笑>したら山木じゃないんだですから、ね、これも股の間から出ちゃってる、ちっこいやつ、はいはい、ちっこいですけど、あんまりもう出がい悪いん で, で、あと邪魔になるんで、これからあの鉄棒で下げるのに、これもそうですね、はい、元から取っちゃいます。 これは保険で取っとく下からいきますとこれ取っとくんですけどそ、はい、れはさすがに長いんでこれも取っとくそれであとはあとはいいかなあとみんなたたみ込むような枝なんで頭はこっちが太いですよねこっちの方がこっちより今上これ上になってますけど、うん、これが太いんでそち、ね、ら正面だとするとこちら こう上げていくようになると思うんですね。はい、あれこっち正面だって言いましたっけ、言ってない<笑>ど、ね。どっちもいいよねどっちもいいよねで終わったんですよね。はい、で私はこっち側がまあ個人的な好みとしては好きなんで、うんはい、こちらを正面にして作ろうかなと、はい、いうことですね。よく言うようにこの型を見せるように、ね、ということですね。はい。はい、じゃ あ, あとは先端をちょっと詰めていっちゃいますね。少しあのなんか先端詰めるだけでもなんとなく見えてくると思うんですよね。はい こののがいっぱい一番しそうですねこの辺が一番元気なやつですからねどうなんでしょう11月でもチャレンジはしてあ12月か12 月,、ね、12月かチャレンジはしていいんじゃないですかねこれもねよくやれるのはここで切ると杉っ葉になるけどここで切れば杉っ葉にならないよってよくやれるんですね 緑, 緑のところでまあ今もう12月なんで1回切っちゃいますけど、はい、12月だと大丈夫、まあ、そうですね。もう成長期がもう終わってるというかええ、うんうんうんね、それなんで。 詰めとくかな先端少しもうんそうですねこれは別にもう今成長しないんですけど 2, 2倍だけですね、まあ、これの繰り返しですねしばらくはいお知らせですお知らせですこの今昼間さんが着用しているエプロンあっこれそうだこちらが多分ねもう采配始まってると思うんですよこの動画出す頃に、うんうん、でちょっともう売り切れてたら申し訳ないんですけどああはいはい、はいまあ、多分売り切れてないと思うんで何十枚か20枚ぐらい二十枚 これすごいいですよね。おしゃれだし。これが今販売中ですので。販売中です。ぜひ概要欄にオンサイキューストまで。ご購入くださ い,、はい。ポケットもあります。ポケットもあります。ここにも入ります。はい。ちょっとでも刺さないように。<笑>刺さる。あんま推奨はしませ ん, <笑>ません、はい。でも丈夫ですよね。生地が厚いからね。ねうん、カラーは、はい、インディゴと。 ホワイトです。あ、ホワイトもあるんですか。ホワイトはあのカンちゃんの来てる。ああ、カンちゃん持ってましたね、うん。調理人みたいにはならないですね。普通の調理人みたいなやつ。<笑>白を汚すのがまたかっこいい。あ、そうそうそうそうですよね。しいですよ、若者。なるほど、若者はね。<笑><笑>道具でも追加生産。道具ではおかげさまで、えー、ほぼ完売状態、ねうん。あ、そうですか。あ、すごい。なので、えー、2月にまた再発まはいはいします。あ、なるほど。はい、ぜひ。 <歩>を<笑>これはどういうふうにやるか。これは えでこれをバチッと下ろそうと思って今日は、うん、ここでね、えー、収まると2カ所になっちゃうんないこう弾みつけてよねあそうです ね, ねそれがいいですでこれは本当はもう取っちゃいたいんですけど折れる可能性があるんで<笑>保険で取っとこうかなって一応大丈夫大丈夫えあのえ大丈夫いや大丈夫大ないそうですかい、うん、きますかじゃあ、うん、<笑>なんかじゃな初心者向けに取っとこうって言ってたんですけどす取りますかないですせっかくだから動画的には と<笑>ということで、はい、うこです、でじゃあありすた敷え浜野会長の後押しがあったので、はい行きます。 でジンの話をねちょっとしたいなと思ってるんですけど実は先週工学会の中で浜野会長がちょきちょきちょきちょき実はこういった陣がたくさんあったんですねどうこうについてたかわかんないんですけどでこういう陣っていうのはいかにもその枯れた枝切った枝かこれもそうですね、うん、切った枝を陣にしたって、いかにもこう作為的だというところが見えちゃうって。 いうのがあってんっとそれは短くした方がいいよということで切っていたただきました多分この辺なんかもそうだと思うんですけどね、はい、でもう一つは地面が作為的ということあるんですけど、はい、折ると多少自然っぽく見える一つお勉強なんですけどこの枝って何か重みがあって折れてるわけですから上からこっち側に折るわけですね、はい、角度的にはこうい う, こ う, いう切り方ではなくて折れるわけですからこういう角度になるわけですよ本来。 ですよね、折ってみましょうか例えば<笑>折れない こ, こういう感じで下がこうついてえ 下, 下が削れる感じですかね、うん、だいぶいっちゃったなこれ<笑>予想外に細くなっちゃったんですけど、うん、まあこれが本来の自然に上から何かが落ちてきて枯れたってことですね、はいだから うしますかね、確かになかおかかに何おしいんんでですすよね、うん、そうですよね、うん、ここな感じつあんまり、ね、やっぱり長いよりはね。うん 短い方が自然だから人って難しいですよねあの御用とか赤松だとあんまりすごい人捨離ないんですけどね、うん、心拍はいいのっていうのが私も最近ちょっと悩んでるとこあるんですけどかその、うんかこれが流行った頃にそういう問題になったんですね一回、ね、これはそうそうそういいのか悪 い, い, い, いのかっていうね前回にこんなものあるのかはいはいそうなんですね、うん、ここもちょっとねやっぱり距離が近いんでもうちょっと短くしますね、はい ねあんまりおかしいですもんね勝負はここですね今日の勝負は、うん、えっ、ー、と準備はアルミ線を沿わせて鉄棒でですね、はい、バキッと折るとアルミ線なんですねアルミ線あのここの背中に沿わせるのはですねうんでラフィア巻いて、えー、とその上から銅線をなるほど、はい、巻きますこれがねやっぱりまた邪魔になっちゃうんでここに当てたいんですねお湯でふやか し, てしお湯でふやかしましたはいいい切れた方が本当にいいんですけど、えーアルミ線 えそうですねアルミ線を2本ここに当てたいんですねこのここに割れないように割れないようにと、はい、いうことでそれに合わせて上と下をこう結んでいくと結構大きい木はねやってる方というか動画見てる方が年配の方で大きい木をやっていて昨日もねちょっと土らの方に行ったんですけど、はい、年配の方「あれ蛭間さんですか?」って言っていただいて、うん、何人か行ったんですよねそれで動画見ててててますよって言っ言いいただいて あとここのあの盆栽にもね何百万円っていうような木を持ってる方が藤本さん毎日見てるからなんかもう知り合いみたいだよとかって言われてね<笑>そう言っていただける方もいてなんでたまにはこういうちょっと大きいのも ね, あ の, そうですね、うん、あの初心者向けっていうかまあウエイトはそちらであっていいと思うんですけど、うん、こういう木もねたまに紹介してプロの方を見てるみたいですから、うんそうですね、<笑>結構言われますね真面目にやんなきゃいけないですよね まあ、この辺いい加減でいいと思います、はい、これはとりあえずね、最近話題のプライヤーで、話題なんですね、うーんなんかツイッターの中ではちょっと話題になりましたね、うんうん、そうですね、ビチッと、あの、アルミ線を木に固定する棚の仮止めですね、仮止め仮止めです、このあともう一回、アリアは巻きますんで、うん、はい、い。再開です。 いろいろお客さんがもらいました、ね、もらいました紹介しますかいいですかこれですねミーボンサイマヴォンサイ私が最近やってるんで、はい、昨日作ってきていただいたそうです。曲げるやつですね曲げるやつですね、うん、今度これでミニボンサイを、はい、作りましょう、はい、おまけで川崎先生がちょっと使ってるところをあ使ってアートを取ったんですね、はい、ああ、気に使われちゃったとか言って<笑>さあじゃあアフィアを巻いていきましょうこれも三本ぐらいまで あ, あもっとですね56 本,、うん、本あるんじゃないですかねあのこの間のあれですね赤松の漫画を描いてくれたお嬢ちゃん漫画<笑> っ, っていうか<笑>ねイ ラ, イラストをね描いてたお嬢ちゃんがまたやってきました、うん ご家族でねよく毎回お土産持ってきてくれて、ね、そうなんですよ千葉のねなんか有名なおせんべいをたくさん皆さんも手土産を持って、ええ、遊びに来てくださいそうですね断、ええ、りはしません<笑>ねそうが、えー、仲良くなれる昼間さんとい仲良くなれる<笑><さ><笑>はい、はい、そうですね。 可能性がただでかい木とかはちょっとなん と, とこないん で, <笑>です、ね、ご遠慮くださいそうです、ね、なんか豆盆栽の素材なんかいいですよね<笑><笑>なん か, なんかうどういう動画なんだ牛力<笑>入れてるですね今を太らずそうですねしっかりとガチガチにし縛りながらラフィアは使う季節になってきたということですよねもう、うん、ここからは大事なところですねここのね ここの角、角ここが今度は下に入ってそうですねここだけなんで本当はここの下はあんまりいらないっちゃいらないんですけどそう言いながらもここら辺もね曲げることあるんでね前も一回失敗したことあったんですけど何、うん、か, かの動画で何かありましたねありましたよね赤松のね松のかけときゃよかったなーって。 もう一周。こっちの間だけですね。<笑>こっち。はいはい。なんでこういうのはえー、とちっと中、ね、で半分に切切りますね。やばいやば。はい間違えました。導、はい、線をかけます。導線を巻いていきます。はい。 じゃあこれにかけるんで、これだけ剥いちゃいますかね、はい、ちょっと。生きてるうちに剥かないと。そうそうそういうことなんですね。剥くに剥くなと。なっちゃうんで<笑>今剥いて い, ま す, いております。保険に取っておこうとしてた枝です。び<笑>び<笑>ってんのみたいな感じでした、ね。そうですね。びびってんの。<笑>ダメなそれぐらい厳しい仕事しなきゃって感じですよね。 作った金に、ね、そうですねここに突っかけてここですね大事なところですね、はい、中れれ背中にタレガレを背中そう背中ですねまあ大体ちょっとよかった で, すで鉄棒を当てますこのできるだけ元のところにですね ここが一番重要なんですね、ここはね。うん、えー、っと、二箇所。銅線。銅線ですね、えー、で、ここは伸びたり浮いたりしたくないんで、ちょっと太め持ってきてます。十、は、六、い、番ですね、ちょっと持ってきて。三<笑>回目。<笑>ここ余裕がないように。 こういうのは一回こうまこう曲がってるやつはね逆に一回こう伸ばしますね。なるほどはい。なんなのなぜ？あいやいや要は要はこうこういうダラーンとなんか下げるときってこうダラーンとしちゃうんでこういう風に下がってるやつむしろ一回上げてまっすぐ落とすためにーんダラーンっていう曲げがダメなんですね。うん、ここの縛りが結構重要で隙間がないようにピチッと。 でここをやりますんでやっぱここが効くんですよ一番、うん、ここを落とすわけですねここはかなりきつめにいきましょうかこう<笑>切ってますからもうねフ<笑><笑>うフフフフフフフフフフ 音ですねだからやっぱりここ滑らないようにだんだんのある鉄棒の方がいいですね針金がこう<笑>ズルズルっと上に上がっていっちゃうんでねじわじわじわじわと寄せていきます まだまだいけそうですね。まあ、こ確認しながらいいですね。そうですね。ここはね、なんか入っちゃうと銅線とこの日本が。ここに当たりそうなんでね。だいぶついてきたと思、ね、うんですね。はい。うん、明確に落ちましたよね。ここね。ねパクンとね。ここはもう当たっちゃってるんですね。日本。これと、これと、ここ日本当たっちゃってるんで。 こんなとこからまあここもね値動きに下がったのはわかると思うんですよね。ということなんでこれで終了終了カンカンカンカンってですね終了って言っていつもやっちゃうちょっとやれるかどうかちょっといいかいやもうちょっと終わりと言っ て, ていつも終わんない以上ですねえー、っと時が長いああ ここに、ね、葉っぱがあるただすぐ向けってやつですね。 切ったら向け。切ったら向けって。打<笑>ったそばから食えって。<笑><笑>そしたらですね。はい、あの細かいところはかけないんですけど、うん、主要な枝だけかけてちょっとたたみ込みますね。はい、ちょっとまた、うん、どうせ持ってきます。四回一回持ってきますね。ね<笑><笑>持ってきましたもう、はい、ね三回取りに来ましたからね。三回目で気が付いた。 これはもうちょっとしつけなんでかけ方はもう鉄棒の上からになっちゃいますけど要はここ先端上げたりここをこうねじってねこっち正面なんでこっちにこう向けたいなっていうこところで鉄棒の上からですねちょっとかけるようになりますこゃちねこういうふうにねじりながらこう前持っていきたいんではい、はい、結構揺れますねこの そうですねこれねちょっと心配なんでこの間も縛ったんだけどそうなんですよこういうね荒い仕事した時に根元がぐらついてて根が影響でね枯れるってこともあるんで縛れたら縛っておきます根が動いちゃう動いちゃうってことですねで枝が枯れる枯れるそうですねこれはこちらから見て段差できるように こっちは上げます逆に、はいはい、こっちは ね, ねじりながら前にそっち正面でねあの差し銃になるんで少し向こうに向けるような感じで<笑>上げます一回ねじりながらなんか棚ができそうです ね, ですねちょっとこれ細いのかけましょうか。はい なん か, そこかけたら他のところもってか、ね、な, んかなりますよねその下に2本、ね、いもひろひろしたそうそうなってます、ね、棚のが、ねねね、<笑><笑>もうこれ取った時点でなんかうか月のちょこちょこですね。 高いですね。取りましょうか。運いらないっすよね。うん、らないですね。あのあくまでも保険でっていう取るか取らないかだって話なんで、これも、うん、いいのかな。取っておけばよかった。そうそうそうそうなるかもしれないけど。ね、それが差し入れたになるまでは相当かかりますから、ねうん。なりますね。そしたらもっと綺麗に取っときよかったって話ですがね、<笑>もうちょっと急だっ。<笑>まあいいかな。<笑>肩が見えました。うんでもね、持ちがいいですね。ここ。はい こうやって作ってて作いくんですね、あのやつはねいな落ち方がね。いい ここが割れてないかどうかですよね、うん、この上が ね, ね一応アルミ線とこの銅線入ってるんで、うん、いけてるとは思うんですけどその裏枝もいいですねこれね、ちょぼんとね、うん、さあ、あとはちょっと叩き込みますか、うん、この辺をね、はい、これとこれで何本かとかけてきますかね、はい、これ。はい、そろそろ、ひるまさんお腹減ってくる頃ですねああ、そうですね昨日結局ね、昼一食でしたからね夜食べてないですか夜はね、つまみだけ、ちゅうか昼ね あれなんですよ食べ過ぎたんですけど<笑>あれダイエット宣言してましたよ<笑>ダイエット宣言したんですけど<笑>昨日ランチでねあのスパゲティ食べたんですけど SML って書いてあってああ料金無料どれでも一緒なんですよああそしたらやっぱりんとなく貧乏症が出て、まあまあ、一番大きいやつ L1.6 倍ってやつを、はい、そしたらもう夜お腹空かなくてずっと夜はい。 お酒とおつまみだけで、うん。おつまみ何食べたんですか。おつまみはね、おせんで<笑><笑>ダメなやつ。<笑>ダメなやつ<笑>。ダイエットしてます。<笑><笑>してるしてる感が全くないですけどす、ね、春までに5キロ痩 せ, せる。い と, ね、<笑>ということですね。ということですね。 もう一本、ね、同じ所ですかねそうですね、どこにかけるかなこれじゃダメですもんねここですもんねどっちかっていうと、こっちにかけたいんですよね、うん、ここにげたいですよねあ、なんかポキポキ言ってるけどポキポキ<笑>、ね、言うんでね、怖いんだよなちょっともう一本、もう一回取ってきます<笑><笑>すいませんここからここまでかけるかはい、はいもう一回すごい、5回ぐらい取れる ここここにうんここにここら辺曲げたいんですよね、うん、なんだけど向きが逆だからいやこの辺でかけるか、うん、ここやばいな。 なんでね、これ。これも。x 曲げたい。この辺が変化。ここにね。りがあるといいんだけど。 なっちゃったな癖が弱くなななっっったみたたたみいでですかうんそうなんですかうし起こしたんですんか、ねっねこね、ん、けどね、ねそよ、ね、こここちもう1個こっちに欲しいんだよな。 こんな道具を使うんだけど、これがいいっていうのがなかなか。こいつが一番きそうだな。これもグッド。ワンアクセント。ワンアクセント。こっちに負けたいうん、ここは曲がったんでね、今ね、うん。ここは曲がって、ここは。ここがもうちょっときついの欲しいか。 うのが難しいんですすよねこの辺がねただ力任せにやったら折れますもんというのがう実際やってみないとわからない。もう一個きついいいいのしなな僕みたいな素人がやると<笑>簡単に折っちゃいますもん、ね<笑> わりました ね, ここねあっちといいかこんな感じで引っ張るのもね、うん、こういういと、ねここねねね、なんですよ ね, なんですね、うん、これがね。 これねこれね、やっぱりこう、ね、うとこが全体で見た時下が結構曲強いからそそ、ね、そうそうそうなんですよ上もないとそうなんですよ。 ですね、ここはねこう一回戻って最後はまたこっちに振れれば、はいうん、この上か、うん、ここは割れちゃうんでねここで曲げなきゃいけないですね、うん、これ入れなくっちゃうかもしれないですねカス、うんね、とこの辺で作っとくか、うん、これがあるから ね、これがありますからね。これは、これはあって。確かにこれ続いてますしね。これがあって、うん。こっちの枝がないじゃないんだよな。こっちか。これ大きな切断ですね。こっちの枝なくなっちゃうもんな。なくなっちゃうけどいいか。取りましょうか。まあ多分これがでもね、この辺に来るんですよ、ね。これはね裏裏 で, 裏でこの辺になるんで。でねね、えだから、まあいや要はこっちの枝ってこれだけしかないんでいいのって だ, だけなんですよね。はい、取りましょう。取りま あります。大きな決断の人一つもう一つ短い陣で相関に尽くきましょうか。いやもうすでにサスケのこと考えてる。<笑><笑>えいっ、はいそしたらちょっと落ち着いてご飯食べてから。はいランチタイム。ランチタイム。スタート。スタート。<笑><笑>えー、ランチが終わりました。ランチ終わりました。はいもう作業始まってますか。え。はいもう気持ちは新たに<笑>落ち着いて。<笑> はい、でもこの辺作るだけです、ね、そうですね作るだけですね今ちょっとここを、ね、あのもう少し潰しました、はい、もっと本当はねはたきの木だったらもうバチってくっつくぐらいあれやるんですけどねちょっと怖いんでよしじゃあとりあえずここを午前中引っ張って、はい、こ, ここがこういうようなねあのころ字みたいな形ができたってことですね、うん、で最後は頭はこっちに触れると先ほどは沖縄の視聴者の方が、はい、ああすごいですね宮古から来られたって、ね ちょっとあれですね、山取の木はあの折れる可能性があるんでちょっと太めでやっていきます、はい、これはね裏枝になるんではい、はい、ね, じねじり方向は逆なんですけどこうなっちゃってるんでねこっちにこうねじりながら<笑>ーー、はい、そうですね的にはそうですねねじり回転が逆という。 うがヒリヒリしてますね。ええー、お昼に辛いやつを食べました。食べたんですけど、えーえー、先ほどは甘い甘い甘いずっと口の中甘いってもうどういう言い間違いしてるんだっていうね。ねあ間違えた辛いだ、ね。辛いだって。そうそうそう。こんな間違い方するかなってな間違えた辛いだって。<笑>じゃあこれはあれ気遣いは <音楽>もうちょっとひひしっ、ね、<笑>口がヒルヒヒしてるんでき今日はあの全体の基礎作りで腹が開けにしますのでこれもこの辺でギュッと曲げていきたいんでこのぐらい枝にぐらい枝ですね少し抜いてっちゃう、はい、あれですか完成まで作っちゃう感じですか ん今回ですかうん細かい針が、ねね、いやいやいやいやいやいやあらがけなんですけどとりあえず芽生えがよくなるぐらいまでにするってことですねしたいってことですねでも全然変わりましたうんまあそうですねそれっぽくまあ一回ねちょっと傷むとかあると思うん で, で様子見て様子見てですねもう一回やっぱりちゃんと最後仕上げはやんないとです、ね なんか久々の昼間流というか、うん、ああまあどうなんですか、ね、そうですねなんかやっぱり最近見に行ったり大きいのから小さいのまで楽しめるんだよっていう言いながらもやっぱりなんか文人が昼間さんっぽいねみたいな話をちょっとある人にされたことありましたね、うんうん、確かにね赤松少し人気でね貢献できればと思、うん、うんでこれをどうなってるんだ 昼丸の作り方は丸上がりの。ああ、まあ、ここのね、もう公開しちゃったって感じですよね。<笑>うん。こうやって、あの型を作ってたんだっていう、ね。そうですね。頭ぐにゃって曲げるのもよくね。ああ、そうですね。もう昼は、昼丸をやることない。や る, <笑>教えることない。何か書いてる。書いて。<笑>でも、なんか、やっぱり、その大きいのからね、小さいのまで、やれるっていう楽しみもいいですよね。 まあ、環境でねどうしても小さいのしかできないっていう人もいるしでね思ったのはやっぱりね作り方が違うですよね、うん、そうですね、うん、で商品とミニも違うし、うん、あの枝がね商品なんていうとやっぱり正面の枝とか結構残すんでね、うん、カンヌき枝も残すしそこら辺の、まあ、作り方の違いみたいなのもちゃんとした伝統派の盆栽の作り方と違いますよね、うん、うんと違いますよね 商品でもよるけ ど,、うんるんですけどね、ミニ盆栽と言われるサイズのような 50cm 以下とか、はいはい、そうですねううまあこうういうね、うん、でもこっちを理解してた方が多分商品うまくなるでしょうねうーんそうなんいや私があのもともと商品やっててでやっぱり自分その技術の限界というか、うんうん、あの皆さんやっぱりどう作るかって難しいと思うんですけど、はい、それを勉強するにはちょっとやっぱり大きいやつをやって。 で最後は「継承壮大」って言ってね形は小さくでも大きく見せるっていうそれが商品でできたら一番理想かなと思います ね, すね最後はねどうしてもごちゃごちゃっとねあの商品作るとなかなか大きく見えないっていうのはねあるのでんで、まあ、ここまで大きくなくてもいいから、まあ、いつもよりちょっと大きいサイズもそうですね作ってみた方が勉強にはなりますね勉強にはなりますね なかなか商品だけでは勉強できない、うん。しかもこういう文人ってちゃんと枝配りを理解してないと。えー、あ、そうですね。ね、ねそうですね。できないな。で な, な<笑>そうですよね。かけちゃった。いやかんや。<笑>なかなかここ細かい針金をかけ。かけ始めちゃって。 これが俗に言う終わると言って終わらない状態い<笑><笑><笑>最近よく言われてますねツイッターでもねこの間のタイムなんとかのやつもね、はい、まさかのなんか時間切れからまた手出してると<笑>ロスタイムとかね気になり出すと気になっちゃうまあいいかなって<笑>言っていいここからも長いですよそうですね<笑>まあいいかなから長いんですよね だいたいよくないですから。いいすよ、ね、ちょうど今切ったときに悲鳴が聞こえました。行きました。どうしたんですか。枯れてたんですね。え、割れた。ここはね、あ、ここは枯れてたんですね。こっちが。ここだけで繋がってたんですね。うとうだ枯れてますね。まあ内側が生きてるから、ここは元々なかったんで、スミちゃんはここだけ避けたってことなんですよね。あ うんまあここはもともとこっちはなかったんですからね、うんうん、なかったって考えると割れ方としてはえぐいですけどちょっとぶいやいいとこに下がったなとか言って<笑>いいとこ下がったんですけどねこれなくなると痛いなでもな痛いです、ね、これなくなるってことは両方なくなりますからねああ結構こっちが来てますもんね 半分以上、半分、こっちは割 れ, 割れてたんですね、もともとね食べてる、あの時終わっていればうん、終わっていれば、うん、れば<笑>そうか、どけることしたんだキリがないんだよね行くわ行くっつって、って<笑><笑><笑>また終わってなかった これはやっぱり後ろに持ってもできたって言われてから何分経った何分経ったかったかかってみようかな<笑>今度ね終<笑>わ<笑> っ, ってから言っ仕上げ編とか分かったゃうして<笑><笑>全然全部仕上げ編とかね後編そうそうそうなんか切りがないからおしまいにしましょ う, うまいおしまい切り が, がないんではいえー、とじゃ正面で四回 動画を止めてててる間にもうういいかって言っ言<笑>そうですね枝掛けの荒掛けって言ったんですけど気になる小枝をちょっと掛けちゃったんですけど、はい、分かりにくいかもしれないんで白いとこいきますか白いとこいきますか、はい、あっちにまずここですよねこのうちがしっかり落ちましたっていう一つ、はい、で今ちょっとここがね揃っちゃってるんで、まあ、段はあの2つあっていいと思うんですけどちょっとここが気になりますねちょっとこう向きを変えるとかねこれ少し後ろ向けて、はい、こっちを前に出すとか。はい はい、ちょっとそこら辺は変化が必要になってくるで一応ここで裏を作りましてここら辺をね間をあえて開けたんですね同じこう均等にいってるとあまり面白くないんで「弾み」っていうような言い方をするんですけど、はいまあ、難しい言葉ですよねここにあえて間を設けてでこのこ辺は少し接近してるけど、えー、と高さは一応変えたつもりです、うん、これとこれと次にこれでこれが増えてと。ここは、ね、少し今ちょっと近い気がしますけど、うん はい、で頭を少しボリュームつけて輪郭がこ う, こう出たり入ったりっ う, うんそうですねでやっぱりあこれで取るんですね一回ここでやっぱこう揃うんじゃなくてここから一回出してだからこれも効いてるけどこれも効いてて、うん、これ辺はちょっとあのまあ面白いかなっていう感じですよねそううの、はい、こっちの枝はねこれ一本なっちゃったんですけどまあいいかなって感じしますよね、うん、あとはこのさっきバキッといったんでこの二つ、はいえー、なくなるとまだ考えなきゃいけないですよね しばらくこれで、培養して元気つけて、で、本当はね、こう下の方の枝を取っていくと、もうちょっとこう綺麗に棚がこう見えるんですけど。ちょっと針金もかけてないんで、うん、棚を綺麗に作っていったら、まあ完成になってくるかな。なるほど。はい、男がどうなるかですね。男がなくなったら、結構やばいですよね。うんはい、最初の画像、比べるとだいぶ、うん。そうですね。違い見える。大きな変化、うん。はい、と思いますよね。 あったう思い切って取っちゃいましたけど、はいまあ、まあ大丈夫だと思いますこれは、うん、来年だから5月6月ぐらいじゃないすかな、うん、これ取るのがこれから先で言うともっとやっぱ枝数減らすんですかちょっとねちょっとまだこの辺が多い感じがするんですよねちょっと多い気もします、ねえー、します、ね、そうですよねだからた棚を作の人も枝数減らしていくとかあるいはこれを2つに分けるとかいうことでもうちょっとちょっと枝数は減らした方がいい気がしますねなるほどここはちょっと気になりますね 同じ方向いてるのがね、うん、場合はこれ取っちゃってこれだけでちょこんと作ってもいいかもしれないそうですね、うん、あとは鉢ですよね鉢がね今こうでかいんでねこういうぐらいのちっちゃい周りの鉢かなんかに置いてうん、まあいいかな角度もねで<笑>大きいのをやってみましたはいいかがでしょうか<笑><笑><これで笑>昼間でうと昼間でうとあまあ文人のね今日久々にやってみたということで、うん、文人やる方は少し参考になっていれば<笑>ということですねはい この落とし方が今日のメインのイン仕事ですね。はい。ここで今ここ。これでもち。え、ここは。あ、そうそうそう。ごめんなさい。この言わなかったですね。重要かなと思います。そ う, そうそうそう。ごめんなさい。上があまりにもおとなしかったんで、えー、こっちにこれまずここを針金、ね、これかけたのはここを曲げたかったんです。こっちにね。はい、こっちに曲げてここをこういうふうふに鋭角にこの字型みたいに、うん。これでこれ引っ張ったっていうのがね、少しずにぐっと下げた。ここがまたちょっと変化あって。 やっぱこれがなかったからスッと伸びてる時はやっぱりちょっと普通って感じだけどここでねちゃんと見るとこそう考えるとここがない方がまあ見えるっちゃ見える、うん、うそうそうそう枯れてもいいですよね 裏枝は欲しいですね。 枝はできるだけこう省かなきゃいけけないんだけど、まあ、枯れるリススクもああるるんでででね。技術ととととセンスがが、ね、人、はい、はいいいうことでということです。す参考にな か, し か, しか り,、はい、ありがとうございました<笑><笑><笑>。える<笑>